そんなねあの、はい、向井さんって向井さん聞きたいんですけど、うん、あなんですかあの向井さん女性には甘えたい方ですかそれとも甘えられたい方ですかああなるほどなるほど急にえー、っとね僕はね甘えたい方ですねほうほうほうほうどんな感じ、はいはい、どんな感 じ, な感じ教えてくださいどんな感じかセリフをどうぞどうぞどうぞいやいやちょっと待ってください急にハズすぎるでしょそれハズ<笑>ないですか急にセリフ言えって<笑>性癖垂れ流してください、うん、<笑>垂れ流し 垂れ流し源泉<笑>源泉かけ流しヘキ垂れ流しああいいですねそんな感じの流れで言うの<笑><笑>いやでもねすっごい聞きたい<笑>、はい、聞きたいえー、だからまあ家に帰ってねまあ一緒に住んでんのかなで家に帰ってね<笑>まあまあ名前わかんないですけどい「今日もラジオ疲れたもう」<笑> 二本撮りだったらいいけど低予算だから六本撮りしたの疲れた撫でて撫でて<笑>みたいなことでしょうかよ し, よしでは今回のテーマ募集したメールを読んでいきますね<笑>おいおいおいほったらかすな放置すな放置でプレイ今のはね良かったですよあの赤ちゃん言葉にならないだけまだ理性を保ってるなって思います<笑>あやっぱ赤ちゃん言葉はまずいと<笑>ちょこあれ違ったとか言わて <笑>むちゃくちゃ危ないトラップかけてきたん危な<笑>ギリギリかわしただけですよこんなもん危ないないやでもすごい、はい、いいですねもう本当に向井さんノリノリになってくれて最高<笑><笑>そうですね初回と比べるとい確かに肩の力抜けてますよそれすごい乗ってきてくれるからもう本当にいいですね<笑>、うん、ああそんなに言ってもらえるとは思わなかった恥ずかしくどんどん恥ずかしくなるんですよピックアップされればされるほど<笑>俺の甘えがはい